皆さんこんにちは田スクールですこの動画では「私益」について勉強していきましょう私益は誰かに何かをさせたりすることを許可することを話すときに使います働働く働かせる遊ぶ遊ばせるる遊遊ぶばそれでは私益の作り方を見ていきましょう まず、3グループの動詞の詞役です。来るはこささせせる。るる。すは、に変えます。来る」と「来させる」は同じ漢字を使いますが発音が「こに変わります次に2グループの動詞の「使役です2グループの動詞はまず「 るを取ります。そして、させるをつけます。寝るは寝させる。見るは見させる。食べるは食べさせるとなります。次に、一グループの動詞の使役です。一グループの動詞は、最後の母音をうからあに変えます。 そしてセルをつけます読むは読ませる買うは買わせる買えるは帰らせるとなります復習しましょう3グループ来るは来させるするはさせる2グループはるをさせるに変えます 1グループは、うをあーに変えてセルをつけます。うで終わる動詞は、わに変えてセルをつけます。詩益に活用した動詞は、2グループの動詞として活用します。誰かにしたくないことをすることを強要された場合は、詩益を受け身に活用して話すことができます。 働かされる使益受け身の作り方を勉強しましょうまず動詞を使益に活用しますそれからるをられるに変えます読むは読ませられる寝るは寝させられる来るは こさせられるするはさせられるとなります1グループの動詞の場合はせとらをつなげてさとなり読まされるということもできますこの動画が役に立ったという方はチャンネル登録と高評価をお願いします